はい、どうもー。はい、どうも、水溜りお姉さん、お願いします。ね、今日も一日頑張っていきましょう。さあ、お前が見せるの、何なの、その最後ね。一<笑>日頑張っていきましょうってさ。いいじゃん。コミュ障っていうのをねはね、い。募集かけさせ て, てますよ。いただいたんですよ。今日応募しようかなって思うの、毎回俺は。うん、俺ないのよ。<笑>よくみんなあるなと思って。すごいよね。俺、冗談でさ、これどうですかってやろうかなと思ったんだけど。うん 本当いいな<笑>全部8000ぐらい、うん、6000から8000ぐらいきましたでまこれは、まあ、知らない人のために説明すると、まあ、僕がただちょっと飯テロしてみてくださいっていう美味、うん、しそうに撮れた自分で撮った写真を僕に送ってください、うん、でまあ、ハッシュタグで「ドミー賞」ってつけてツイートしてくださいそれの1位を決めるみたいなねえデザートから何からいろいろあるでしょ全部あり で、いろいろと来たのでうんでまあレベル高いですやっぱりああちょっと 見, 見ていいですっ何個も選抜したの一応ねここ7個を選びましたいいな入 っ, やったな<笑>入ってんじゃないかな実はお忍びでやってくださいやってるかもしれないですが1つ目こちらうわすごいこれ肉だけのハンバーガーらしいですそれお前言ってもかった言ってたやつ僕が行きたいって言ってた店の行ってたよね、うんの ハンバーグこれやばいなこう見ると2つ目これちょっとなんかね学生の頃の夢何何何これどうなってんのとりあえずめちゃくちゃ入ってるよそうなんかパン屋さんがたぶんあわかるなこのわかるな卵サンド学生の頃あったらもう毎日買っちゃうねいやこれいいなと思ってこれ素晴らしいこれの何がいいって、うん アアイデだだけなんだよねそうザ・飯テロって感じなそうそうそうこれがすごい僕は好きでした、ね、トミーが選ぶ理由がわかるうもう変な変化球とかじゃなくてもストレートストレートで来てるからね今これでしょ次は、うん、まあそれは美味しいよねってうんこちら肉寿司ええー、何これ肉寿司って何うまいのこれ美味しいじゃあ超高級かこれはこれはこれ結構高級かもしれないですねまあ 目の保養というかまあ、そういうことになってくるねお前の場合は<笑>次これをねなんかなんだろうなハーゲンダッツってさなんか、うん、高くて3400円だけどさな ん, かなんかさやっぱ高級な感じするじゃんその原理多分これ自体めちゃめちゃ高くはないんだけどああそのいろんなね自分のお財布と見比べるだけは大丈夫だけど、うん、これなんかおってすご い, いいなって気持ちになる、うん、卵かけご飯 ええー、な、何が散らばってんのこれおしゃれすぎるだな梅とじゃこと高菜はちょっとあんかな、うん、すごいな次いいっすかこれちょっと面白いうん題名がスイカって書いてあるっていうとはいはいはいでも肉がさエントリーされてるところにさスイカ勝てるわけないじゃん まあ、そっかそっかそっかそっかなんかいいっすかうんスイカえっ<笑>でかくねそこい や, いやめっちゃいいねじゃいい写真っていうそうねスイカなのかわかんないけどこの写真がえ意図があんのかなそのこの人たちを支えるスイカみたいなの<笑>いや違うだろ平面で見過ぎだろそれ 奥行きあるからずっと奥だよ<笑>そんなんじゃないの<笑>いやお前スイカ手前だぞだいぶえでもいやでもいやなんか<笑>でかすぎるだろ<笑>スイカ<笑>いやまあまあでかいかもねこうやってでかいよこれ見ちゃでしょって言われたら<笑> 6枚目こちらすごいないやこれ美味しそうにいやいや最後はいこれも最後オムライスなんですけどオムライスなんてホント えぐいぐらいいらの数来るのうんその中でやっぱこうどう差をつけるかはははいはい、はい伝わりづらいじゃんオム、うん、ライスの違いってこちらですねえ服着てんじゃん<笑><笑>カーテンに巻かれてるなんか昼休みの中学生みたい な, なんか、うんうん、花あるなそいつ<笑>そいつ花あるなえこれ何 バラが咲いてあるバラ一本にこうきれいに巻いてあるんじゃないもう芸術に近いからねここまでいくとねすごいな、ね、でもやっぱおもろいなこれもうこれおもろいよね、うん、俺と違ったら特別賞いくからさすじゃあ 俺,、うん、俺賞があるってことでしょうん、でトミーがもう大賞のようじゃあ1番大賞トミー賞、うん、いいですかでこれね、あの すごい迷ったんだよね。うん、だから結局これ見てうわ食いていなってやっぱ思ったのが一番飯テロだと思うからおういや今回は、はい、肉だけのハンバーガーああ素晴らしいこれやっぱいいなって思っちゃったなこれやっぱもう必要なものしか入ってない感じ実際、うん、僕もこれでしたほ、うんとに ただじゃあまあ急遽変更しましょうそうだねまあじゃあ一応簡単も一応これだったってことねいや一応でしたねええー、だとしたらまあでも卵かけご飯かなあっお芋になりましたこっちだねこれもいいねいや写真が素晴らしいと思うこれ、うん、あのー、食べたいって思わせる写真だと思う、ね、うんそうねということでサブチャンネルでしたうしたできたら行きたいね、うん、本んにねはい次回もあるでしょこれはい、うん、やりたいはい、はい、じゃあまた